はい、おはようございますラスカルでございます本日の動画はですねまさかのお店さんから撮影許可いただきまして本日訪れたお店はびっくりドンキーさんでございますびっくりドンキーさんといえば僕の高校生時代とかもものすごくお世話になりましたハンバーグが無性に食べたくなる時あるんですよ 皆さんもありません。で、今回いただくメニューが、びっくりドンキーさんといえばの、あのね、ワンプレートもう食べたいメニュー好きなだけと。プラスアルファで、気になるね、一品ものアルカルト系なんかも注文しております。もちろんね、デザートも注文してるんですけれども、最初に持ってきていただいてしまうと、パフェとか溶けちゃうんで、これはね、デザート用に後に注文させていただくとして、今ね、ちょっとこれ、手元にあるドリンクメニュー見てみると、こうしたね、 クラフトビールなんかもあったりとかノンアルビールについては自社でもね作ってるみたいですねひとまずねハンバーグ系やサラダにアラカルト系と一通りいり頂いていこうと思いますので早速ね注文をしたいと思いますはいということでね今目の前にとんでもない数の<笑> びっくりドンキーさんの、ね、メニューが到着いたたししました今回はねこんな感じで注文させていただいたんですけれどもちょっとねメニュー表を見るとあまりにも食べたいのが多すぎる全て食べたいものを頼んでしまうととんでもない量になってしまうので今回はちょっとねある程度これが食べたいですとお話しさせていただいて数品ねこうやって選ばせていただきましたまあひとまずねこのあったかいうちに食べるのが一番だと思いますんで早速ねいただきます まずちょっと1品目はねサラダからいかしてくださいまず1品目がドンキークラシックサラダでございますああうまそううんうまう ま, またドレッシングもささっぱりしすぎてないのよハンバーグと一緒に食べてもしっかり存在感のあるサラダですね ねベジファーストもしましたので早速ねあったかいディッシュいっちゃいましょうまず一品目がレギュラーバーグディッシュということでメニューにもよるんですがこのディッシュ系 150g か 300g 選べましてこちらはね 300g の大判のハンバーグでございますいやーこのハンバーグですよ皆さんよこれですよこれさ好きじゃない人いるってぐらい本当うまいよね いやーちょっと一口目いただきます。うまい。うんふん。ふふふ。うん。やっぱ幸せだなこれ。うんま。 なななんんだろうなこの親しみやすくて特別じゃないんだけれども家じゃね絶対真似できないような美味しさがあるのがハンバーグでなんかねすごく虜になるのようんうんうん箸が止まらなくなるハンバーグというかいやこれはねほんとすごいハンバーグだよねうん うん、うん、はいサ皿目のレギュラーバーグは完食でございます次はどうしようかちょっとカレーもこれいきたいんだけどこれね気になるメニューがあったんですよこれブロッコリーの箱舟っていうメニューらしくて名前でねちょっとね頼んじゃいましたでもこれは絶対うまい あ, あこれ止まんねえわうんうわこの一品めちゃめちゃいい最高のつまみみたいなこう噛むたびにさブロッコリーの甘みがジュワッて出てくんの<笑>ちょっとこれブロッコリーに、ね、集中しすぎてるとなくなっちゃうので<笑>次のディッシュいきましょう こちら2品目のディッシュということでカレーバーバグディッシュでございます今回はね分かりやすいようにノーマルのカレーバーグディッシュを頼んだんですけれどもカレーバーグディッシュはこのレギュラーのもの以外にもチーズがのったものや目玉焼きのたものこういったものもあるのでぜひねそれはお好みで皆さんご注文ください。い, いよじゃあちょっとこれカレーは最初からスプーンでいかしていただきます。 うん、まーああなるほどねちょっとね僕初めてびっくりドンキーさんでこのカレー食べたんですけどスパイスの香りもしっかり効いてますしそれがねこのハンバーグにぴったり合いますね<笑>これは一瞬でなくなりますわうんうん もうこれ、結構スパイス効いてるから個人的にはめちゃめちゃチーズ合うと思うちょっと今度このカレーにチーズのやつ頼んでみよううん、うん、ということで2皿目完食いたしました辛みはそんなないんだけれどもスパイスのいい香りが結構するんでものすごいね食べてる最中でもどんどんねこの食欲が湧いてくるようなものすごいうまい一皿でございました てか今のところサラダもうまいしアラカルトもうまいしもちろんディッシュもハンバーグもうまいし、うん、抜け目がない<笑>、うん、そしたらこれちょっとね冷めちゃうといけないと思うんですよポテトあったかいうちがいいんでこちらはもちろん定番のアラカルトビッ リフライドポテトでございますやっぱりねハンバーグ系にはこの厚切りタイプホクホクしたねお芋がめちゃめちゃ合うと思うんですよねうんうまうま塩加減がね程よいお芋感がバッチリあるうんはいうんサラダも完食でございます 全然、ね、箸が止まらないわうん、うん、そしたらちょっとねそろそろ甘いもので急激を挟みましょうこれねずっと見えておりますいちごミルクなんですけど、まあ、ビッグエドンキーさんね知ってる方だったらもはやこれも定番メニューやっぱねこの見た目がねいいですよねいちごとミルクしっかり混ぜてはあ、これですよもう。 いつぶりぐらいだろう高校生卒業して以来ぶりかないただきますあ、うん、うまい程よい甘さとやっぱこの果肉感がいいよねうまいこれもう一周いけるな<笑>そしたら続いて3品目のディッシュですねこちらが黒デミバーグディッシュでございます もうデミソースがね、このだんに使われた一杯でございますねうんはい、うまいうんこのデミもコクがあってね、ちょっとほろ苦くてそれがね、また肉汁と合うんですようん うん、でもほんとさびっくりドンキーさんってお財布の味方というかまあもちろんね 150g とか 300g でメニューによってはね全然値段は違いますがどのディッシュ系を頼んでも 1,000 円いくかいかないかの値段から 1,500 円ぐらいでしょそうしたこうやってご飯とサラダとハンバーグのセット他のお店とかで頼んだら、まあ、2,000 円前後とかね絶対すると思うんですけどこれだけ美味しいのがその値段で食べられるのはかなりね助かります。 うん、うん、やっぱうまっうん一瞬でございました<笑>、うん、食べるペースが早すぎて今日の撮影の尺大丈夫かな<笑> そしたらちょっとね最後のディッシュ行く前にデザートね頼んじゃいましょうあすいませんデザートをお願いしてもよろしいですかはい、はい、お願いします、はい、そしたらデザートか来る前に最後のディッシュ行っちゃいましょうこれびっくりドンキーさんだったら一番好きってお客さんも結構多いんじゃないでしょうかポテサラパケッットディッシュでございますで、こちらのメニューに関しては 300g がなくて 150g のみの販売となっておりますいやー このハンバーグね初めて食べた時僕もね衝撃を受けましたこんな感じなんですけどよいしょこれねハンバーグの中にポテサラが入ってるんですよこのねポテサラが本当に絶品うまいねうん もちろんハンバーグ自体もタテじゃね味わえないような特別なハンバーグですけどこのねポテサラに関してはさらに特別ですよねタテじゃ聞いたこともないし見たこともないうん うん、うんうん、うん、最後 の, のディッシュも完食でございますいやでも改めて考えると量多いか<笑>、うん、そしたらこれがデザート系以外で最後の一口でございますねうんうまい こうやって画面で見るとまあまあ圧巻ですね<笑>確かにこれは食いすぎだということで一気にねこの画角が可愛くなりましたはいパフェでございますやっぱり締めには甘いものが食べたいんでまずこちらがストロベリーソフトでございますね、まあ、これはさ絶対にうまいよね外さないよ<笑>ああ甘くてうまい 今までこう摂取した肉汁がこの冷たさでねさっと流れていく感じうん<笑>いちごパフェにはねこのいちごゼリーが入ってるみたいうんあ美味しいお白玉も入ってる<笑>うんうん<笑>続いて こちらですねこちらが塩キャラメルプリンパフェでございますプリンがプリンがすごいよちょっとこれいただいちゃおうかな甘じょっぱいに外れはない<笑> 中間層にねパフというかクランチというかまあそういったものが入ってるんですけどこのねサクサクとした食感がいいですね、うん、やばいなこれビッグイドンキー会がもう終わってしまうもうちょっと注文しとけばよかった<笑>そしたらこれが最後の一口でございますうんはいということでごちそうさまでした とということでね本日はビッグイドンキーさんでこれだけね好きなメニューをたくさん頼みましたが物足りないぐらいもうねどれも美味しかったいやで、ね、もう全部美味しくて数品を選ぶっていうのはほんとコクいや改めてね僕も久々にビッグイドンキーさんで食べましたけどほんとねどれも美味しかったもちろんねビッグイドンキーさんは行ったことあるよって方ばっかりだと思うのでまああれなんですけどこの動画を見て 久々にね、びっくりドンキーさん行きたいなとか、最近行ってないなと思った方はね、ぜひね、我慢せずに、このディッシュだったりとか、美味しいアラカルト食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画がったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。いやー。いい撮影だ。<笑>